こんにちは日本一優しい本格パン作りのみかです2020年3月末に日本一優しい本格パン作りの教科書という本を出版しましたこれまで1万人以上の生徒さんにお教えしてきたパンを少しずつ皆さんにもお伝えしていきますので楽しみにしていてください今日は硬化水低温長時間発酵で作る食パンをご紹介しますショーイーストで油脂も使いません 本当にねお粉の味を楽しむシンプルな食パンです。最後までぜひ見てくださいね。では始めていきます。材料の説明していきますね。タッパーに牛乳200グラムを先に入れます。そこにインスタントドライイースト 0.5 グラム、1グラム測って半分にしてください。塩 4.5 グラム。 砂糖10グラムを入れてゴムベラで軽く混ぜ合わせます。混ぜ合わせましたら強力粉、私はイーグルを使っていますがこちらを250グラム入れていきましょうで。ゴムベラで手早く混ぜ合わせていきます。角のところにねお粉が残りがちですので角のところもねしっかり混ぜていきましょう。最初に水分入れておいた方が角のところに お粉が残らないので後からお粉入れる方がいいですねしっかり合わせます粉気がね残らないようにしっかり混ぜてください水分がなくなったけれども粉気が残っている時には少しね生地を広げるような感じにして混ぜてあげると混ざりやすいですそうそうあの前回の動画でご紹介したダンジョンに出会いを求めるのは間違っているのだろうかってアニメ見てくれた人いますか面白くなかったですか結構ね感動したんじゃないですかね もし誰も見てなくてねこれ今語ってたらまたアホみたいな感じですけどね私あのあとねまた見ましたよはいしっかり混ざりましたので次の作業をしていきます次はですねグルテンを伸ばすという作業をしていくんですねゴムベラに生地を引っっ掛けてゆっくり持ち上げ ま, すまだグルテンができていないのでブチブチ切れてしまいますがゴムベラに引っ掛けて持ち上げて。 立つ折りをするっていう作業をしていきます。これゆっくりやってください。ボトってまだ落ちちゃいますね。グルテンがつながってないのでまだまだ切れやすいです。何回かやってるうちに少しねグルテンつながってくると思います。これねやるのとやらないのね全然美味しさ違ってくるんですよ。生地って置いとけばグルテンはつながるんですけども、やっぱりね長いグルテンを作るってことがものすごく大切になってきますので この作業を、ね、忘れずにねしてくださいね少し生地伸びるようになったらわかりますかで粉気が残ってないかも一緒に見ながら持ち上げて落とすをやっていきますはい、そしたらねゴムベラをカードのね平らな方で綺麗にして蓋をしましたら、室温で30分を置いておきます 今の生地の状態を覚えておいてくださいねはい、30分経ちました生地どんな風になってますかねまたさっきみたいにゴムベラに生地を引っ掛けて持ち上げていきます結構重いですよぐーんと伸びますんでね生地さっきと全然違うの分かりますかすごい伸びてますよねこれタッパーを回転させながらしっかり伸ばしてください生地もね、滑らかになってきてるんですよちょっとね、ちゃんと先生っぽく説明してますね、私はい 何度かやってると伸びなくなってきますので、伸びなくなったら終了です。またね、室温で30分置いておきましょう。はい、30分経ちました。生地また伸ばしてみましょうね。ぐーっと伸びます。ここ丁寧に伸ばしてください。でまたね、伸びなくなるまでパンチをしてもらう。あ、これパンチって言うんですけどもね、してもらうんですけども、この後ですね、 2時間半から3時間ぐらい室温に置いておいてから冷蔵庫に入れてください、まあ、24時間以内に次の作業をしていきましょうだいたいね今の高さより2倍ぐらいになったら発酵完了になると思っててください で, できましたらです、ね、分割をする1時間前には冷蔵庫から出すようにしておきましょう、はい、17時間経ちましたので私はこれから成形をしていきます 型にバターを塗っていきます型の大きさは概要欄に書いておきますのでそちらを参考にしてくださいバターがなければサラダオイルでもオリーブオイルでも OK ですはい、生地はどんな風になってますかね膨らんでるの分かりますかかなり膨らんでますよね網目も見えます発酵してるっていう証ですねじゃあこの生地外に出していきます打ち粉をします打ち粉は純強力粉を使っています 生地の表面全体に打ち粉をしてあげてベタつくところがないようでしたらカードの短い方をねタッパーと生地の間に差し込んで隙間を作ってあげたらひっくり返します自然に落ちてくるのを待っててくださいで結構生地が冷たいと自然に落ちてきにくいのでその時にはカードを使って出してあげましょう編み目がねしっかりできてますよね2分割にしていきます 1個い大体 230g ぐらいですかね、2分割にしてください 5g ぐらいの差はいいですけどもね、それ以上になる場合は、生地をね、小さく切って移動してあげましょう。まだちょっとね、下がりましたね。そしたら手前からくるりとひと巻きして、20分、このまま室温で置いておきます。 20分経ちままししたので、成形をしていきます。真正面の生地を中心に持ってくるような形にして1周ね、しましたら周りの生地をさらにね、中心に集めてしっかりつまんでください、はい、ここでね、もう少ししっかり閉じ目を閉じていきますねしっかり閉じられましたら型に入れていきます、はい、もう1個同じようにやっていきましょうこのあと最終発酵をしていきます 最終発酵の時間なんですけれども請求した時の生地の温度によって時間がかなり変わってきます生地が冷たい人はちょっとね発酵時間が長くなります35でで1時時間間半から2時間ぐらいかかららら2ぐいいいるとと思ってもらうといいですね目安はパン生地の山の頂点が型のね高さと同じぐらいもしくは少し下になるくらいまで発酵させてあげてください で途中オーブンにお熱を入れましょう天板を入れて240度で温めておいてくださいオーブンにお熱を入れたら型をオーブンのそばに置いておいてもらってもいいですよはい発酵終了ですほぼほぼ型とね同じ高さになってるかと思いますそしたらオーブンに入れていきます230度で20分焼いていきます途中焼き色がついたら温度を下げてくださいスチーム入れていきます 焼き上がりました。オーブンから出していきましょう。オーブンからね。出しましたら型をね。叩いてください。油脂が入っていないので、オーブンに入れてからあまり膨らみません。最終発酵をね、しっかりとっていきましょうね。はい、この角を見てください。角がねカクカクってなってるのは可発酵なんですね。角が少し丸いくらいがいい。食パンの焼き上がりになりますので、これを。 目安にしてみてくださいでは今日はですね焼きたてをちょっとね裂いてみますねぐっとうわすごい湯気なのわかりますか生地もね引いてるのわかりますか美味しそうに焼き上がりました焼きたてをカットしちゃうとね表面が乾燥しちゃうのでくっつけて置いておきますいかがでしたかこのパンですね パンチすることによってグルテンを繋いでいるんですけどもまあ 70% 前後だったらまだ炊いてミキシングもできますのでね両方試してみてくださいじゃあカットしてみますねどんな感じでしょうかちょっとね、ふかふか感も見てもらおうかなと思っています押してみますねほら、すごい弾力のある食パンだってわかりますか全然つぶれないですね で硬化水なので、まあ、5日ぐらいだってもしっとり感抜けませんので楽しんでください私は普段食パンを全く食べないんですけれども特にバター嫌いなのでねバター塗ることないんですけどねせっかくなので食べてみますねいい音がしましたあのとってもねサクサクしておいしいですこのパン 焼いて食べるのとそのまま食べるの全く違うね食感が楽しめますのでぜひ両方とも試してもらいたいなと思いますミキシングやオーブンの使い方なんかはこちらの本に詳しく書いていますぜひこちらの本も合わせて使ってみてください自家製酵母のオンライン講座の他にイーストでのパン作りのオンライン講座も始めます楽しみにしててくださいではまた。